どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。はい。今回からシリーズものがスタートします。2018年11月15日、全国発売のガズの CD、レッツゴーさあ行こう完全奏法ガイド。まずは第1弾、えー。このアルバムのトップを飾る曲、レッツゴーさあ行こう。まあ、アルバムのタイトル曲といって、 いうか一緒なんですけれどもね。この曲の弾き方解説と参考書がうん、あの歌詞とコードを出す動画をアップロードしたいと思います。はい、じゃあ、ひとまずここのリンク行ってみてください。このガズの cg レッツゴー最高のことを完全漏らしている。 ホーームページの1枚でございましてそこに全曲双方解説並びに音源も大公開しますからね今回はデモ演奏せずにレコーディングされた音源のところに歌詞とコードを載っけましてその間に解説しますまず皆さん当たり前なんですけど最初曲知らないでしょうから今回いつもと逆のパターンで最初にかっこいいバージョンの演奏、えー、と音源を聴いていただいて曲を覚えながら まあコードこんな感じでやで途中解説をして後半にシンプルバージョンのこともちょっと触れようと思いますはい。それではまず早速その音源の方を聞いてみましょうコードと一緒に出しますからね「レッツゴーサイコ一曲目聞いてくださいどうぞ One t ワン・ツー・スリー・フォーレッツゴーサミコーウクレレリュックに掘り込みレッツゴーサミコー 行こう「ぼくたちみんなノリノ リ, ノ リ, ノリレッツゴー!」「あ行こうやりたいことやるのがナンバーワン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 数、ま、の cd レッツゴー最高のタイトル曲1曲目入ってます。let's g 最高聞いていただきました。皆さんどんな感じでしょうか？いいですよ。テンションアニメでみんなで歌いたい曲でございます。で、今のはもちろんかっこいいバージョンですので、初心者の人はまあ難しいですけれども、まずやっぱ原曲のイメージを聞いていただけないとイメージできません、ね。練習できません。なんで今の聞いてもらってはい。初心者の方はこの時間。 この時間から初心者バージョンの方の解説しますからね、その時間まで、えー、ジャンプしてもらってもいいし、えー、流れでね、今からこの楽譜も見せますんで、しばらく見ておいてもいいと思いますよ。はい。ちょっと一回見てみましょうか。はい。はい。一時停止しながらちょっと、ざっくりと。ちょっとね、長いんでね、4分ありますから。なんとなくメモっといてください。一時停止。この辺、要注意ね、これ。あとで解説します。はい、じゃあこの辺。こんな感じか。 はい。どんどんいきますよ、はい、ここはどんどんいきます。これはです、ね、あの見づらいでしょ、えーと、CD 買ってくれた方々、ブックレットがついてますからね、えー、CD 買ってくださった方この楽譜ノート、解説されてる楽譜ノートもついてます、CD2 枚組ではい。 えー、でじゃあどんどん見ていきましょうかっこいいバージョンから解説しますからねまずまず基本的には曲の中全部8ビートです8ビート8ビートの基本的な弾き方はここにリンクを貼っておきますこれはガズのホームページの1枚でリズムでいろいろできるといういろんなリズムのことが書いてあるんですけどまずは8ビートをマスターしてくださいその後8ビートの「チャ」この「チャ」が入るとどんどんよりいいと思います、はいで えー、ここですね、書いてない、ここ矢印があるので、レッツゴーサー行こう、ここシンコペーションになってるんで、このマークを入れときますよ、動画内では。ちょっとやってみましょうか。レッツゴーサーアップ、ループレール、ゆっくり、張り込み、タンツタタンツタタンツタン、アップのこのマークはキーポイント、シンコペーションちょっとアップでクリッン。はい、どんどん行きます。で、ここ見てください。 ヘイヘイホーのところはスカビートです。8ミートルチャパチャパチャパチャパチャパチャパエイトビートのチャーやった時にチャってやったでしょ。チャっとやったらアップでやる。これを繰り返す。これをスカみたいに。チャチャチャッチレッドドン。ヘイホーヘイヘイホーレッツゴー。はい。このふうにやるんです。ここに面白い決めがあるんですよね。このメロディーよーく見てください。これ一弦から三二ゼロ。 2弦の3フレットです。初心者バージョンの人はここ C で弾いてくださいということで書いてありますがここちょっとやってみましょうか、えー、2行目の方から A メロに入っていきます今1弦の3202弦の3フレットですこれを。 三三二ゼロロメに入ってきます。これ決めですよここはピンク色で書いておきます動画内ではねはいでここ「じりじり」とかさ、えー、ここ「もくもく」とかここは「じゃんじゃんじゃんじゃん」って4つ合わせてくださいねスカでずっといきますからねそれでこの辺をさっといきましょうえー、ここからサビです端は見てもうエイトビートのダイナミックなやつですねはいで 終わって、今度また3番のところちょっと狭くなったけどね「君の笑顔見てたら」とここはレゲエビートっていうビートを使いたいんですよここ、えー、ちょっとやってみましょうか君の笑顔見てたらこれがまずちょっとまずさっきの「スチャスチャ」を遅くやったバージョンでまずやってみてうまくできた方は次これ「君の カツッティングを使ってレゲエビートですはいこの弾き方もさっきのウクレレだけリズムの弾き方いろいろな弾き方のところに書いてありますレゲエビートの弾き方ちょっと参考にしていろんなバージョンがあるんでね挑戦してみてくださいそしてその「君、え、のー、そしたらまたサビに戻って最後もダイナミックネイトビートで締めくくるという感じでございます まずこの「レッツゴーサイゴーウクレレリュクリリ、ゆっくに張り紙このクパ「この軽快な感じ「ダッツクパ勝カッティングできる人は「ャッツクパッツク」とか止めるとかっこいいんですけどまあ難しかったらこんな感じでもいいと思う軽やかに元気いっぱいパワフル満開でかっこいいバージョンやってみましょう、はい、では、ここから 初心者バージョンさんの解説ですこれはですね解説も何もないんですけど一、二、三、四、一、二、三、四、一、まあまあ4つで弾いてしまおうという曲はねまあコードはもう一緒なんですよだから4つ弾きで弾くだけでこの曲一応できますからねこれでぜひやってください初心者の方出てくるコードそうださっきも言わましたうこうだ C と F と Am と G7 と e m ン。この5つですからねこの5つ。 これはいつものようにガゼ レ, レ必須コードで収ままっております。ここにガズレレ必須コード超わかりやすい動画を解説しておりますこのねガズレレ必須コードっていうのは、ね、8個のコードのグループなんですけどそんだけ覚えておいたらもう本当もうでもその中の5個しか出てきてないこれは入門コードです、はい、ぜひ楽しんでやってみてくださいじゃあこれからか簡単バージョンの方の、えー、音源も大公開するんですけどこれ要注意ですよ皆さんまず右の ヘッドホンをしてもらって皆さん右側の耳には何が聞こえるかというとカッカッカッカッというクリックをリズムを刻む、えー、ガイドになるカッカッカッて音と歌だけです皆さんから見て右ですよだから、えっと、こっちってことになるのかみんなこっち側の音ってことになるのかな対面ですからねで皆さんの耳の左側では皆さんの目から見るとこっ ち, だこっち側になると思いますがウクレレの4つ弾きの音が入っておりますそれでまず練習してみましょうはい いい で, すかでちょっとできるようになったら右耳だけはめてウクレレ左耳だけはめて練習してみるそしたらどういう使い方ができるかきっと分かると思います。でかっこいいバージョンを練習した後もクリックと歌だけ聴いてそのかっこいいバージョンを合わせてみたりいろんなことを応用できると思いますね。そんなことをイメージしながらじゃあ練習用バージョンレッスン CD の1曲目、えー、簡単バージョンのせ、えー、動画、えー、音源 これ本当に入っている音源ですす。からね、はい。大公開しますチャレンジしてください。はい、どうぞドンレレッウククリュックに彫り込み Let's go! Number one.、Hey. みんな行けイケ』」「レッツゴーあ行こうやりたいことやるのがナンバーワン」「ヘイオーンヘイヘイオーンヘイヘ レッツゴーはいシンプル簡単バージョンというか、まあ、初心者レッスン用バージョンのことをやってみましたさあ皆さんどうですかまだまだどんどん続きますこれ9曲 入, 入ってますからねまずは1曲目の「レッツゴ最高」をやってきました、えー、引き続きどんどんどんどん9曲全曲公開プチレッスンをやっていこうと思いますので。 フォローしてください。はい、ガズレレホームページご覧になってください。いろんな最新情報が載っております。ここにリンク貼っておきますからね。ぜひ、えー、行ってみてください。よろしくお願いします。では今回はレッツゴー最高の総解説と音源大公開やってみました。はい、バイバーイ。